でも、ネットとか何か ID とか、5G、う、が、ん、流行るのかなと思ってたのでん、でもこれ、寿司の玉こさんとか、加賀先生と か, とか、はい、本当は。 1年前の今オリンピックはどうどころのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうってみんなうのってのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこそ病院でどどこのこうの、ん、こうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうのこうーこってこうのこっとしててこもそんなことって熱中症とか しか思ってなかったからえじゃあそういう話題っていうかじゃあ出てたってことですね出てたんですかはっきり言っててちょっとぜひ見てる方にその2020年後半の過ごし方と2021年ってどういうふうにやっていけばいいかみたいな何かここからですかここからどうですかここでもここから僕ものの YouTube にも言った2020年の変化ってここから始まうんまだ第一段階みたいなものなのでえなんかここから結構あんまり良くない良くないとかやる やっぱコロナのせいで僕も未来予測がネガティブになったから、うん、占い師もネガティブなスイッチやるとネガティブな結果しか出さないから、うん、俺そういうのポジティブだったらポジティブな結果出そうと思って2月3月抜けたことがドーンとでかいことがさらに年、ね、末、ま、ドーンとパカでかくなるんですよ。と出てますっていう結果をこれはコロナかコロナ以上のものが出るんじゃないかって予測がついたんですけど。 でもこれネガティブな方だから、うん、コロナが出るならコロナがすごいもの出るならワクチンの可能性もあるああそっかポジティブに考えるとそうそうそうこれを超えるものだからさらに第3波がすごい多いとかっていうんじゃなくてっていうワクチンかじゃあこうしていきましょうかみたいなのが出来上がるのは年末年始の可能性もあるからあそうばこっちポジティブな方があるなみたいなただ流れ的にでもここ2020年で起きたことは確かに12年は継続しって出てるので、うん このソースワクチンができきたって全員に行き渡る時間かかります、ね、じゃあこ う, こうしていきましょうって形が1年2年かかるのはまあ予測もつくし占い的い時もそうなので多分2022年の春ぐらいまではちょっとうたついて、まあ、マスクしましょうとか手ちゃんと洗いましょうみたいな感じは続くんじゃないかなってい う, う悪くあるけど爆発的になるっていうの方ワクチン化するルールが出来上がるところに会社を取ればあんま怖くないなと思って。あとここからあの まあ僕の言う裏面って時計と法王の時代来るんで庶民と忍耐が強くなった。はいうんうん、そんなみんなで贅沢というよりほとほど と, とこでみんなで体質伸びながら楽しくやっていこうと思えば悪くならないので。うんうんうん 人脈と情報が大事なんで人脈と情報はい、いろんな人ちゃんと情報交換したいと、うん、テレビとネットで言ってることは全部正しいわけじゃないからはいそうです、ね、んコミュニティ作って実はこうなんじゃないとこうしていきましょうとちゃんとやっていくとそんな不安な時代ではな い, いな、うん、それはもうみんなさんに言えることですか皆さんにこと そ, のそういうことじゃなく て,、まあ、てもう全体的にま、ねうん、あもちろん大変なところもね会社とかでいろいろあると思いますけどその中でもこれこう 問題だとコロナによってただ問題が勃発してるだけで、うん、実はちゃんと人脈作ってる人って助けられてるし、本当に行く道あったのに、あれがわれらになってた人はやっぱ苦しくなってるから、うん、全員じゃないですけどね、もちろん被害を受けてる方もいますけど、でも抜け道って絶対だし、うん、この状況で楽しんでる人たくさんいるので、うん、そことどう長くなるかだけなんで、全方位と長くなるの別に絶対悪くならな い, からうんいやでも本当、乗り切らなきゃいけない、ね、そうそうそうことですからね。そうそうそうだから人脈がすごい 大事なので、ちょっともっ繋がってくるば大丈夫です。占めたら面白いです、勉強すると。後付けにもなるけど、あ、言ってるわっていうことと、うん、ああ、そういうことねみたいな。うん、不思議です。な、うん何だろうと思います、これ作った人は、うんへ。もう作ってないから、もういつも驚れてます。えでもこれ基本のもので、こうどういうことが書いてあるんですか、それは。これは別に。も見てもいいですかちょっと占めたらわかると思いますよ。 そっちに市中睡眠です。基本で書いてるんです。市あほうほうほうほう。そっちに宿泳です。で人に見せるように書いたわけじゃない。メモ程度だな。へ、え、ぇーいいや。やっぱりなんか、積み重ねだなと思います。ベタルさんにあといつも。まあ、まあ、でも勉強したら面白い世界。うんインチキっていう人もいましたインチキ臭い部分は も, も, もちろんあるんですけど。えー、私、占い師に向いてますか道筋さんですか。はい、今年新しいになるんで、ね、今年来年。 私手相見てもらうときもあなんか占い師になった方か占い師になった方かな親指のこの何かあはい占い師をの演技をするなは多分生まれいと思うんですよただ精神的に疲れると思うんですよあ人に合うんですもんねあだって人が好きじゃないのにそうそうらうそうそうそうそうそうそううう ネガティブキャンペーンですよ<笑>人好きなんですよ飲み屋行ってもらうのが喋るの好きだしどこでも全然やるからいや私も喋りますよ飲み屋行ってめっちゃ喋りますよで、家帰って疲れでしめっちゃしんどいんです<笑>めっちゃしんどくないじゃあもいてないんですよい全く使うでしえ、疲れないんですか人と喋って喋 っ, ってる方 が, が楽しいですもんずっと私も喋ってる時はめちゃくちゃ楽しいんですよ家帰っても全然そんな家帰ったら泥のように寝ますもんちょとも多いですよ 本当にもうで占いってよくこうみんないいことだけを信じているのって私言われるんですけど、はい、意外と私はちょっとネガティブなことを受け止めて、はいまあ、次の、まあ、注意しようみたいなことに変えていくんですけどす占いってどういうふうに受け止めたらいいんですか 占いはいいことだけ信じる人絶対うまくいかないのでお、うん、当たり前ですけどこれ占いのではないですいいことだけ信じる人ってまずいでしょそしたらここ喋る上りうまいですねでもこの言い方ちょっと変えたらもっといいんですけどみたいなそこは無視して、うん、と一緒だから占いはいいこと聞いて悪いことも聞き入れてうまく避けることが大事なんでこれも分からないと、うん、だからマイナス点をどう、まあ、本に書いてますけどどううまくこれを伝えるかがすごい仕人というか。あ ああそれれをこう分かりやすすくく教えてくれてるんでだから裏運気っ て, って僕は自分のいろいろ裏側がありますよってことが分かってきて、うん、裏側だとこういうパターンありますよみたいな、うん、ことだけ認識しとければそんな怖くないのでうんだから運気が悪いですって言われてもそれはちょっと裏の運気に入っててそこを注意してれば別に普通に乗り切れるってことなんです、ね、そうさんって裏側になるとまず色気が全く出なくなることえってことは表は色気あるふりがうまいです いやでもこのねゲッターさんの、ね、この運命を変える言葉、私すごい大好きで、うん、めっちゃこうオナクしてるんですけど、やっぱその中でも言葉ってすごい大事だってすべての始まりは言葉にあるっていうい言葉ですよ、ね。言葉をどう使うかってその人の人生になるってすっごいいい言葉だなと思ったんです。もうでも僕もともとそのタイプじゃなかったんですよ。へそんな言葉を選んでる言葉をいい言葉を言う人でもなかったんですけどね。裏、うん、のやっていく中で、うん ななかなか響かなかったりとか、うん、この人こうしないといけないのが、まあ終わるかってたら、はあ、当たりませんでした当たりませんでしたで終わることじゃないの、うんうん、この人の人生先にこれがあるのにここは伝わらなかったことがでも僕のミスだからどうしたらこの人の気持ち動かせるんだろうと思ったらいい言葉と か, とかいいエピソードとかを詰め込んとかないと、うん、こっちが人の心を動かすことの言葉がないんだったら言えないとそれをぶつけてて人って動き始めることが分かって、はあ、へえ どういうところで見つけてくるんですか？結構あるその飲み会で隣のおっさんが喋ってるとか、映画見たりとか本見だりとか、これいいなと思ってメモして、でこの前のあると変換してとか、寝こうかなとか言葉を書いてる。意外となんか何気なく言ってる言葉がすごいいい言葉だみたいなことありますかね？もうめちゃくちゃみんな名言言うんですよ。うーん<笑>誰かでるさんが A D さんに褒めてんだから喜びお前って言ったらめちゃくちゃいいこと言うな。<笑>そうだね褒められたよろこ あですごい飲んでって言ったけどそうだよ確かに褒めてんじゃん今目の前何度まで喜ばねんだよ褒められたら喜べってバって書いてあ確かにみんな言うんじゃんすごいこの言葉をこう選択するのはやっぱゲッタさんすごい素晴らしいなと思って困りました男孤独の簡単ですよ何ですか何ですか顔がたいって言ってください顔がたいってこれでいいんですか顔外見、ね、顔顔 このまま顔がタイプってこのまま言ったほしいです<笑>、えー、これを目がいいとか素敵でも全部顔がタイプですって言ったら も, もう100個は落ちますへ、えー、男と顔に自信がどっか本当はあるのに褒められないからないんですよこの顔このままで誰か好きって言ってくる人は世の中絶対いるはずだと思ってきてるんですよお金があると優しいから好きええー、もう隠れ家な何でも褒めて顔だけがタイプじゃないと思ったらそのままバンって切られるんですよ 逆で性格が嫌い、態度も嫌い、下品大嫌い。でも顔だけかたい人はこついつ好きってなるんですよ。あ ー, ーでもちょっとずっと逆もありません。それないですか？女性はそんなことないですか？女性はちょっとまた難しいです。あ、また難しい。メイクもしてるし。でもまあの顔だけ褒めておいたらそうそうあの男性は簡単です。女性はあの2時間とか数時間気分が変わるから、うん、そのタイミングを狙って褒めないと、あ, あの不機嫌になってるいくらたってるの？ あ, ー<笑>あのーーのにいらぱつぱって。<笑><笑>お前においてはない付き合いなんで。<笑> あの時の時ゾーンに入るといくら入る<笑>女性はえじゃあ男性から女性にはさっきみたいなその顔が好きみたいなパワーバードってあるんですか女性はそのタイミングを合わせないとあタイミング言葉男ってあんま変わってないので看板なんですよん女の人は見極めなきゃ今褒めていいタイミングはなとてく褒めないと難しいで、ね、すそれねそれ分かりません、ね、今褒められても全然嬉しくないって、うん、全然嬉しくないってパワどこでみたいな<笑><笑> <笑>これが女の怖さです。<笑>それを見極めない男は持てないんで、<笑>今言っちゃダメ今その機嫌よくないじゃんみたいな。じゃ察して、この感じでいけるなって思って、本当に。ああ、気お気を。気を。はい、ちょ結婚の予定もないんですけど。<笑>うん、来年、再来年、いるときですよ。本当ですか。<笑>いや、結婚って本当意味があっ て, って、また長くなりすみません。 結<笑>婚って、本に書いてありますけど、幸せになるためにするわけじゃないので、苦労を共にするためですと、ね、苦労をしたいと、あと病気を防ぐためです、えー、一緒に住んでると、夫、ま、婦、あ、になって、馴れ合いになると、なで寝るじゃないですか、うん、あとちょっと、今日う、体悪いよとか、口、うん、臭いよまずなんでその日、乗ってなると体調悪いなっていう、体調管理のために人間が乱した技なので、別に幸せになるためじゃないです。<笑>なるほど はい、するという意味で自己管理で人間とかできないなので、もう一人で抱いるとそっちの管理に合わせるからお互いチェックするからにも支援ですよ、ね。そもそも結婚なんか意味がないです。そうです最初に戻りますけど。恥じゃん。じゃ あ, あ, じゃあいやなんかそれを聞くとちょっとそうですよ、ね。長いきしたかったら、はい。